皆様ごきげんよう、ヒサメです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年3月29日、超便利ツールの釣り堀で、また新しいキングサイズのお魚が釣れましたので、お庭の釣り堀に入れておきます。今回釣れたのはグラスキャットです。しかも、2匹も釣れました。キングサイズが釣れたので、釣り老師に報告しに行きました。 これで釣り上げたキングサイズは135種類になりました。ところで、バージョン 6.1 で新しいお魚が増えたと聞きました。おそらく悪人の神域ですね。こうやってリストを確認してみた限り、5から6種類くらいは増えているみたいな感じです。今はいろいろと一段落して落ち着いているところなので、忘れないうちに釣りに行かねばなりませんね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。